あら浜辺に新しい雑物が流れ着いている素敵なピンク色の象徴<笑>これでやっとマイルが止まったわってなんだよそのゲームあら知らないのとっても面白いのよ飛び出ろ雑物の森想像以上に物騒なゲームああ、本当だ面白いペトラまでこのゲームをフレンドになりましょう。小さいメイドさん、うん、やめとけペトラ 個人島の名前はランゲルハウス島よ実に4年越しの伏線回収素敵な名前の島ですねねえ小さいメイドさんの島って王隔膜は飛び出ているはい王隔膜はたくさん飛び出てますでも十二指腸がなくてだったら私の十二指腸とあなたの膵臓を交換しない本当ですかやったー物騒な取引はやめろ次回友人オッドさんも雑末の森始めてくれた